あ、るかから、ららこ見見ててて全然怒ななない、噛むのも、んか甘髪ぐらいなんんん、ぐですよ、えー、どこもあんまりポッてやる、やっ<笑><笑> 女, 女子の顔してんのほら。ほらいい な<笑>ちあの一番ーー、ね、あちっっっっってたわっちゃったここののの前大雨日が一番でゃそまわわあ男子女子<笑>で我慢しといてください。<笑> おはいいなあ。<笑><笑> でも元気そうだよ近 い, <笑>近い、はい、ごめん邪魔しました<笑>いやーよく行ったー<笑> なななんでー然マしいのか何すよ 出てたやん。<笑>こっちが本命よ。ハンチオが本命に決まってるじゃないって。<笑>あとバレてるわ。上<笑>の方が天然パウダー。<笑>そういう問題ですか。え<笑>え。すごいな。キープがおるってことだよね。<笑>お兄さんキープよ。半<笑>番目くらいですよで<笑>いいね。じゃあ、じゃあねやって。 いいのほら行っちゃうよ関丁行っちゃうよほらお兄さん素通り<笑><笑>素通りあかんって行っちゃうのまた着けねってお兄<笑><わー><笑>行ったらねまたお兄さんに行くんだう<笑><笑>そうですか ね, <笑>いいねあ、もう一人もう一人お兄ちゃん来たどうするハニコこの天然パーマ選ぶハニコどうする<笑> <笑>ちょっと考えてる。どの辺にう。パンチおらへんけど。あれや。あれ、えな、みすけさんにも行くの。行かないの。あ、行かないの。行かないけど、みすけさんは。は、ほら、すけさんだよ、す け, けさんだよって。アに来たあら、のーあのーあのーね。え、や、奇跡の動画やね。これ<笑><笑>たまたまですよね。 取取りり残残さされれた、取り残された取り残されたすごいなあと<笑>こな い, あいいなななと思っってじゃラブやな。 うまい。 好きなんんじゃう、ね、い や, どうやこいあっいこらりなす、ね、け。あれい あ、いたちゃ あ, あ、あ、痛 い, いたいたあ、噛んだ噛んだイエーイ痛い痛い痛い痛いやー痛い<笑>これはあんたのせいや<笑>多分な<笑><笑>どっちがどっちかわからなくなってんじゃうなひなとママのせいやーほらお前ほらなんか悪い感じるもんこれが本当なんだよ<笑> いつも仮め、幻滅されたそう<笑>よそよそしいなんかもう嫌や何<笑>一回噛まれたぐらいで何言ってんのよそしたらどんなぶら下がるぐらい上がったことない<笑><笑>なあちゃんとんでなあ絶対寄ってくるしなかわいいよなもう怖いわ もうなんかトラウマ<笑>あんんんんななな程度でい<笑>いかほまにこんなっ痛いわー。 まだすいまたん、気付いてなかったよ。<笑>